どうもウルさんこんにちはケンです今回紹介するのは東京クラフトの焚き火台マックライトを紹介したいと思います東京クラフトはタナチャンネルのタナさんがやってるメーカーで今回是非マックライトを使ってみてくださいということでご提供いただいたのでひいきなしでレビューしてみたいと思いますこのマックライトは大きな薪もくべることができるのに薄くコンパクトに収納することができますまた焚き火調理もしやすいような工夫もされているので調理も楽しくなる焚き火台です 少ないでであれば1人でもたくさんの向きを使えば複数人でも使えるのでいろんな楽しみ方ができる軽くて丈夫な焚き火台ですこれからこのマクライトを詳しく見ていくんですけどもまずはこの焚き火台の特徴をさらっと紹介したいと思います1収納すると 43cm×25cm になりこのようにボックスなどにサッと入れることができます2つ焚き火台と五徳を合わせて 929g と軽くコンパクトになります3この焚き火台の一番の特徴は五徳を置く位置を変えられるという点です ごとくの設置場所はこことここで2つあるので火の当たり加減を簡単に調節することができますこれにより高火力での調理も弱火での調理もやりやすくなっていますまたごとくのサイドにごとくが滑り落ちないような突起があり調理時も安心です 436cm×40cm の大きな火床なので 25cm30cm40cm50cm といろんなサイズの薪きを使うことができます耐荷重は 7kg なので たくさんの薪や調理器が動くことも可能です5つ4つのパーツの簡単な構造なので手早く簡単に組み立てることができます6つ組み立てると3 6 c m 計4 0 c m と結構大きな焚き火台になります薪の組み方や量を調節すれば1人から複数人で使うことができる絶妙な大きさです7火床の傾斜が緩やかなので一部分に灰がたまりにくくなっています8サイドに防風パネルがついており防風だけでなく灰が舞ったりこぼれたりしにくくなっています 旧片方のサイドパネルを外せば海洋捨てるのも簡単です。僕視点での知っておくべき点や弱点は3つあります。 1つ目は薄いステンレスでできているので使っていると癖がついたり曲がったりすることがありますこれはマクライトだけの弱点ではなくてこういった薄い金属の焚き火台はどれもこういう風になると思います21人でも使うことができますが熱が四方に逃げてしまうので薪の組み方を工夫したり反射板を置くと輻射熱を効率的に使うことができます3地面からの高さが約9センチなので焚き火シートはあった方がいいかなと思います とということで早速袋から出して詳しく見ていきましょう収納時の大きさは 43cm×25cm× 厚さ 2.5cm です袋から出すとこんな感じです付属品は焚き火台ごとく収納ケースのみです焚き火台の重さは 794g ごとくは 135g でした早速組み立てていきますマックライトの組み立てはとても簡単ですまずメインのひどこのスタンドを広げます2サイドパネルをひどこの突起に差し込みます サイドパネルは2枚あるんで2枚とも差し込みます。3. 火属を軽く曲げながらサイドパネルに火属を差し込みます。これでマクライトの完成です。慣れれば340秒で組み立てできると思います。各部の大きさは40センチ、35センチ、31センチ、52センチ、20センチ、9センチ、14センチ、17センチ、34センチ、24.5 センチです。 マッ ク, クライトはその大きな火床のおかげで 25cm30cm40cm50cm とどんなサイズの薪きでも使うことができます 25cm の薪きだとこんな感じ 30cm だとこんな感じ 40cm だとこんな感じ 50cm を横にするとさすがにはみ出ましたが斜めにするといい感じで組むことができました マクライトの一番の特徴は小さくコンパクトにまとめることができるのに組み立てると大きな焚き火台になれるという点だと思います大きくて傾斜が緩やかな焚き火台なのでさまざまなサイズの薪を使って薪を組むことができるんで直火に近い刺されで焚き火を楽しむことができます例えばこのようにオーソドックスな山型で組んだりおき火をたくさん作ることで安定した火力が得られ調理にも向いているロングファイヤー型だったり一人焚き火に最適な放射型だったり 一本の大きな薪に枝や薪を立てかけていく差し掛け型だったり、このようにいろんな薪の組み方を工夫することができます。ひどいひどこのおかげでより焚き火を楽しむことができるでしょう。また一人で使う場合はこのように自分がいる反対側に大きな薪を置くと、副射熱を効率的に使うことができます。ステンレス製の反射板を設置してみるのもいいでしょう。 早速マックライトで焚き火調理をしてみます如くの位置を変えることで火の当たり具合を調節することができます如くの突起のおかげで如くが落ちてしまう心配もありませんまた重い調理器具を載せても安定して使えましたここの幅は 34cm と 24.5cm あるのでお手持ちの如くや網も載せることができますマックライトのいいなと思った点はこの緩やかな傾斜ですこういった折りたたみ式の焚き火は数多くありますが 傾斜が急で灰がたまりやすく空気を取り込めなくなる形だったり火床の面積が小さく薪を組むといったことができませんでしたしかしマクライトはその名の通り組むという行為ができるのでロングファイヤー型や差し掛き型など直火に近いスタイルで焚き火を楽しむことができますこういった焚き火台では絶対にロングファイヤー型で組めないのでマクライトが大きく勝っている点だと思います最後に灰を処理してみたいと思います緩やかな傾斜のおかげで灰を捨てるのも簡単です 片方のサイドパネルを外せばこのように灰をこぼさず処理することができました本日がやったら師匠が東京クラフトのマックライトの紹介でしたということでですね、えー、アフタートークなんですけども、えー、この滝き火台総評としてはいや正直言うとめちゃくちゃいいですあの、まあ、作ったのが、えー、タナチャンネルのタナさんということで多分、えー、っともう何十台何百台100台以上の滝き火台を触ってきた方だと思うんですけども 結構焚き火台として完成形みたいな感じの形をしてると思いますこれはタナチャンネルさんへのひいきとかじゃなくて本当にそう思います僕自身も焚き火台100個近く100個近くはちょっと言い過ぎか、まあ、100個近く持ってるんですけどもえー、っといろんな焚き火台は触ってきましたその中でもこの焚き火台はあらゆるバランスが本当に取れてます価格も8900円、まあ、9000円ぐらいでそんなに高くないし重さも重くないでもたくさんの薪を受けて えー、調理もしやすいっていう、えー、正直弱点がないですこの竹井台 だいいた普通、えっとまあ、練習効率が良すぎたりとか、えっと、軽くてもなんかデメリットが調理がしにくかったりとかめっちゃ調理しやすくても、えー、なんか重かったりとか、えー、二次練習をするけれども重かったり二次練習をするけれどもなんかこう大きな巻きが入らなかったりとかそういう癖のある焚き火台たくさんあったんですけどもこのマクライトはマジでそういう癖が本当にない、えー、本当にオーソドックスな焚き火台ですで形とか見てもらったら分かると思うんですけどもうほぼフラット。まあ、フラットじゃないいけけどどね結構傾斜ついてるけどもそれ でも、えっとまあ、例えばじゃあ他のメーカーの焚き、えっと、火台を よ, よくはこの傾斜が緩やかやからほぼ、えー、フラットに使うことができますなんでね、えっとまあ、このひ下の床部分もすごく、えー、広いのでいろんな、えー、巻きの組み方をすることができますでこのいろんな組み方ができるっていうのはこのマックライトの一つの、えー、大きな特徴だと思うんですね いろんな巻きの組み方ができるとどうなるかっていうと直火に近いスタイルで焚き火を楽しむことができます、まあ、例えばね、えーまあ、動画の中でさっき動画の中でいろいろやったと思うんですけども、まあえー、立てかけ型みたいなちょっとよく分かんないですけど放射型とかさ、えー、立てかけ型とかいろんなやつがあると思うんですけども、まあ、そんな感じで、えっと、普通の焚き火台まあ今度 それこそ二次電車の焚き火台だとか、まあ、有名どころのね、えー、焚き火台っていろいろあると思うんですけども、えー、そういった焚き火台じゃ絶対できないような組み方をできるんで本当に薪を組むあの組むっていう感じじゃないですかあれをできるのが、えー、このマクライトのすごくいい特徴じゃないかなというふうに思いますでねその薪の組み方によって、えー、火の燃え方とか、まあ、調理のしやすさとかもまた変わってくるから「焚き火を楽しむ」っていうね、まあ、言葉あるんですけども本当の真の意味での焚き火を楽しめるんじゃないかなというふうに思います でまあ、焚き火台としてもすごく優秀でメーカー好評では 40cm まで、えー、入るよっていうことだったんですけど僕たまたま 50cm の薪があって、えー、50cm も入れてみたんですけど、まあ、横はねさすがにちょっとまあこの辺まではみ出るけど斜めやったら一応入ったんで、まあ、メーカー好評では30から40まで、えー、大丈夫って書いてあったんですけど、まあ、僕の中では、まあ、50cm までは大丈夫かなというふうに思いました、まあ、40cm だとね、えー、使いやすいかなというふうに思いますでほね 40cm の薪でも、えー、使える焚き火台って結構ないと思うんで えー、本当にコンパクトに収納できるのに、えー、っと大きな薪まで、ね、楽しめるっていうででもかといってじゃあ小さい薪だと楽しめないかっていうとそうではないので、えー、本当にもう結構完成されてる焚、えー、き火台なんじゃないかなというふうに思います本当に、えー、素晴らしいと思いますで、えー、っと調理に関してなんですけどもここにですねまあごとくこの付属のごとくなんですけどこのごとくがね、えー、っと落ちないですここにこういうふうに段差があるんで こ, こ, にね、こうい う, う段差があるんでこんな感じで落ちないふうになってますこう落ちないっていうのもね、えー、地味に、えー、いい点でもう一個ねいいなって思うのはここにねこう溝が掘ってるんですよねこれフォーカス方向こうこうですねこう溝が掘ってるんでえー、っと結構引っかかりますこの溝にこんな感じでガタガタガタっていってると思うんですけどこの溝があるおかげでマジでこの誤読がずれないのでこ本当にこれはいいですね本当に僕もね本当にもうたくさんのウダ台使ってみたんですけど えー、これほど調理がしやすい焚き火台は今までほんとなかったですたくさんの薪を置いても調理できるしじゃあ少なき薪でも調理できるしっていう感じで本当にもう最高の、えー、焚き火台なんじゃないかなと思います、まあ、正直僕ですねあの車の中に、えー、常に撮影用の焚き火台何個 か, か置いてるんですけど、まあ、まあ正直これだけでいいかなと思いますこれだけあればもうあらゆる少ない薪でもいけるしお大きな薪 でもいけるし、それこそ丸太みたいな薪でもまあ頑張ればできると思いますし調理の撮影もできるしみたいな感じで今までそのまあ YouTuber としていろんな焚き火台があっていろんな状況をねこう備えられるようにそれぞれの焚き火台を持ってたんですけど巻かれと1個あれば全部で切っちゃうから。 もうマクライトで全部いいじゃんっていう風に思ってますまあそれぐらい本当に素晴らしい焚き、えー、火台ですこの動画一応、えー、案件動画なんですけれども本当にマジでひいきなしでこの焚き火台は素晴らしいです前回ナチャンネルくべルっていう焚き火台を発売してたんですけどあれちょっとね高かったじゃないですかこれはもう結構ね世間で言われてることなんですけど肉あれのまあ 継承みたいな感じで、えー、本当にいい部分だけを、えー、切り取った素晴らしい焚き火台だと思いますもう本当にあの今まで本当に何度も繰り返しますけれども今までたくさんの焚き火台を使ってみた僕も、えー、このマクライトはマジで素晴らしいと思いますもう本当に結構僕もメインで使いたいなというふうに思っております、まあ、ただね、えーまあ、褒めすぎなんですけれども、まあ、ただね褒めすぎたんで、えーまあ、ただ褒めすぎたんでね、えー、いくつかこう弱点という弱点を述べるとすると うーんそうですねまあ1人で使うにはちょっと大きすぎるっていう点もあるかなというふうに思います1人だったらもっとちっちゃい焚き火台でもいいかなというふうに思うんですけどもまあとはいえですよとはいえ別にじゃあ1人で使えないこともないのでえーうーんっていう感じですねさっき僕がここにですねえ4 0センチから5 0センチの薪をこうやって上に立てたんですよね立てることで、まあ、ちょっと副射熱とかあるかなと思ったんですけど、まあ、そういったこう1人での使い方みたいな っていうのも、まあ、研究したり、えーまあ、こう組み方によって、えー、いろいろ変えることができるんで1人でも全然いけるんですけどマジで僕はあのー、案件動画からこうほぼえちぎることもよくないからちょっとだ弱点を探そうかなって思う弱点を探したいなと思ってるんですけど弱点を探そうにも探せないぐらいマジで完璧な焚き火だと思います。いて言うなら 強いて言うならちょっとこう灰がこう下に落ちやすいかなっていうふうに思いますこのね下ここにいっぱい穴が開いてると思うんでここにね空気に取り組む穴があるんで灰が落ちやすいかなとも思うんやけれどもでもそれも別になんかえっとある種ある程度いったらねえここまで穴開いてますよねでここまで穴開いてるんですけどこのちょうどこの灰がたまりそうなこの中央部分には穴が開いてないんで別にこう エが落ちるわけででもないんでこれも別にまたそんなにこう弱点っていう弱点でもないしえー、火床この一番下から地面までは約9センチあるんでまあまあまあ熱くはなるけれども芝生が焦げるほどの、えー、ダメージでもないのでそこも特に弱点ではないしマジで本当に弱点はないかもしれないです本当の本当にマジで本当にあの唯一弱点を許すならちょっとこのねここ。 この部分がこうグラグラするなっていうのもあると思います。まあ、なんでスキレットとかえー、ケトルぐらいだったらいいかもしれないけど、重いダッチオーブンとかを乗せた時に、ここはグラグラするし、えー、っと。まあじゃあだからえー、っと10キロ近いダッ、えー、チオーブンを置いたとして、えー、っと耐久性がどうなのかっていうのは、えー、これから使ってみないと分かんないところかなという風うに思います。でも本当にあのー、もうベタボメ状態なんですけど。 結構、あのー、弱点がないいぐらい素敵な、えー、かなかというふうに思います、えー、本当に初心者から中級者上級そしてソロキャンプからファミキャングループキャンプまで本当に誰が使っても完璧な焚き火台なんじゃないかなと思います本当に弱点を見つけようにもぶつかんないぐらい素敵な焚き火台なんじゃないかなというふうに思います。ということで。今回は、まあ ということで今回は東京クラフトのマクライトを紹介しました、えー、購入先、えー、マクライトの公式ホームページとかで貼っていてかつえっ、ー、とタナ チ, チャンネルのタナさんの、えー、このマクライトの紹介動画とかも概要欄の方に貼っているので気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで今回の動画を終わりたいと思いますではまた